割とねしっかりした駐車場がありましてこのですね白山神社なのか城山神社なのかちょっと分かんないんですけども調べても出てこないのでこちらの境内にありますねもうここからももう異様な何ていうんですかねこうすごいこうオーラというかそういうのをめっちゃ感じますね樹齢1200年行ってみたいと思います 練習してみましょう。 いコテはすごいいやもうすごい以外に言葉が出ないコテはマジチすか見たことないっす今までうわうわ上のすっげえなこの枝の太さといい うわ、すごい。 あそこに説明文があるんでちょっと行ってみましょうか じゃないうちにめっちゃ晴れましたね。ようやくね今日の宿題回収することができます。こちら説明書きがありますので写真で見てください。 メディア等でもね詳しく載ってます本当に当時の悲惨な状況っていうのが書いてありますのでやっぱり目を通してそういうのを知っておくべきだなと僕は思いますなのでねちょっと手を合わせて帰りたいと思います you <laughs>